一ーー<笑>よ し, よ し, よ し, よ し, よし いや、狭いには狭いけど。というわけでこんようなお部屋となっております。よし鍋入れるぞ。はい、という形で監督ラの監督です。という形で今回はですね。えウィークリー札幌というですね。ペットも通れるホテルに泊まっております。部屋はもう完全ワンルームなんですね。はい、こんな形となっております。はい、これは鼻。花だ さあ異空間の部屋どういう反応するのか気になるところですよしでは新しい空間にご対面さあここはどこだここはどこだなんだこの新しい場所はなんだなんだなんだなんだなん だ, なん だ, なんだここはどこだああベッドナビ10歳誕生記念というわけでペット OK の一泊のホテルを今回泊まらせていただきました落ち着けよまずお 前, お前ベッドの上に乗るなダメだ乗るな乗るなどうしたどうした 鏡がありますさあ開けてみましょうかお風呂チェックオープンまずトイレがありますトイレは、はい、シンプルなおししウォシーシだっけじゃウォシュレットーシーってなんだ<笑>そして、えー、シャンプーコンディショナーボディーソープさらに泡のフェイスハンドソープというものがありますクラッシーの商品ですねこちらに鏡があります そしてシャワーにつきましてはまあシンプルな感じですね、えー、1人入りますねタオルとえっ、ー、とバスタオルはえバスタオルないこれいやでも前回はこの上にあったんだけども今回ちょっとないぞどっどっかにあるのかちょっと順番に探しに あ, あったウォシュレットになりましたありがとうございますはいそうしましてこちら時計があります何だっけ押し入れまあ、いいやオープン、うん、はいこちらは消臭スプレーなんだこ 初めて見たタイプだかっこいいなファブリックエアーそしてここにハンガーがありましてこちらで拭き掃除もできるというわけですねコロコロも付いておりますそして、えー、ガウン部屋着としてお使いできるあバスタオル頼むぞバスタオルはいバスタオルバスタオルないぞバスタオルないかってパランが。はいは、はいははい、そしてこちら、えー、ベースクとなっておりますああいいですねエアコンカーテンがあります えカーテンの生地あこれは結構いいやつですねおしゃれな文様がついておりますそしてこちらエアコンでございますはいそしてこちらすすキのなんですが、はい、はいはいはいはい、はい、もうホテルだらけですねというわけで暑いので寝たいと思います、えー、テレビでございますあ DVD プレイヤーですねはいそしてリモコンが二つありますティッシュに えー、丸い鏡、これ、これ、おシャンティーじゃねえ、まあ、めちゃくちゃ軽かったんですけど、ちょっとおシャンティーです。そして、こちら、ミークリー、サッポロ、いろんな説明書がございます。あペットのお連れの方。というわけで、周辺のペットショップですとか、ペットホテル、ペット病院なんかも書いておりますね。はい、というわけで、そんな感じでございます。そして、こちら、なかなか年季の入ったお電話でございます。フロント、呼びます。モーニングコールあります。これ、なんだこれ、はいえー。メモ帳でございます。 そしてデスクスタンドやはりガジェット付きとしてここは気になる商品ですなんかシンプルに白でいいですね何も凹凸ないんですけどもタッチ式で付くケすスついたり消えたりすることができますはいそして椅子はい上に乗っかってですねさて弾力性はいかがなものなんでしょうか見ていきましょうあいいですねなんでナビ座ってんねん、はい、このプシッと音はい結構いい感じですこれはなんだえー、女子付きかな 乾燥機がパナソニックの DSFKX1205 というわけでエアコンの暖房だけで足りない時はご収益あっ加湿ですね入りまして冷蔵庫ここは結構安いのでお水は入っていない可能性が高いと思いますが一応期待していいのかな、ま、の今の買ってきたんですけどオープン あーやはり何もなかったか買ってきてよかったちょっとなあなななんかなんか持ってきたぞなんだこれこれどっから持ってきた<笑>これどっから持ってきたそしてち ベ, ベッドに入らないでッが、ね、そしてこちらがベッドでございますそして枕ですねコンセントありますねはいはいはい、はい、そしてこれがなんか物かけるやつにおーよくあるやつですね、えー、タイガー製のポットとタイガー製のこれは何ですか これ何でしょうかこれはかりません何でしょうかえ何でしょうかなんか沸かすのやつかな、はい、そしてこちら、えー、インビューティアーというあじゃあこっちパナソニック製の電子レンジあこんな感じだったのか、はい、電子レンジでございます追加の食器をご利用の方はフラントまでお願いしますあっはってよかった、はい、コーヒー缶切り グラスがありますで、ホイール、食用ラップでしょ。で、えー、あれ、えっ、ー、と、ドライヤーとコップとブラスとか、ヒゲそりも確かあんのかなはいはい。で、ありました。ハンドタオルとバスタオルとゴミ袋が2つあります。そういうわけで、はい、ペット専用、ペットアニメティー。 沸騰消毒済み、ご飯皿、水皿、足拭き用タオル、ご自由にお使いくださいというわけで、こちらですよ、ナビーさん。あ、いいですね。ナビーの皿はちょっとしょぼいやつなんで、こっちの方がいいですね。よし、もらっていきましょう。だめです。水とご飯とスリッパはいりません。よし、ご飯を入れるか。自宅から持ってきたこちらのご飯を入れておきたいと思います。はい、ご飯。はい、は, はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、ご飯ご飯ご飯はい、おさわりはい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、ははは まあお手は早、はいお手言ってな、ね、いくよ。お手お手お手お手お手お手お 手, お手頑張れ。お手あお手お手はい。おこりおこりおこり。逆逆じゃあ一泊いってきますか。 えー、お時間がですね7時37分となっております7時からですね朝のモーニングコーヒーをゲットできるというわけでですねこれからちょっと行っていきたいと思います というわけ で, ですねえコーヒーをいただいてきました。待ってましたかえらく待ってましたかうわー、すごいすごいすごいすごい。すごいというわけで、ですねセルフサービスですね。おそらく飲み放題でございますね。おぉ、なびきた。油こぼしたこぼしたこぼした。したっぷりめにですねコーヒーをいただいてきました。お砂糖とミルクなどは持ってくることができますが、ミルクだけいただきたいと思います。では、朝のモーニングコーヒーです。あっ色を見ながら と言ってもまあホテルの駐車場なんですけど朝子あさこなんかいう人いるかああししししじゃあこれを飲んだら帰りたいと思いますちなみに本日はですねお昼からお仕事なんで、えー、一回帰ってナビを置いて仕事に行っていきたいと思いますさあみねたちゃんと寝たちゃんと寝てたやべ口まってない<笑>ちゃんと寝れたあナビで。 あっそれははいというわけでですねえー、試作できました、えー、今回はウィークリー札幌ペットと一 泊, 泊泊まってみたという動画でした皆さんもぜひですねこちらの動画、えー、参考にしていただければなと思っておりますありがとうございましたで時刻は、えー、ちょうど8時ですね チェックアウトして帰りたいと思いますさらにペットがいる方はですね入館時にですねペット保証というわけ で, です、ね、1万円をですね預けているのですが特にですね破損ですとか尿漏れですとかがなければ1万円は返してもらえているわけですね一応チェックした限りですね特にそういった価値は見当たらなかったのでまた1万円戻ってくるかと思いますちなみにペットと止まらない方はですね鍵をですね キーボックスにあるのでそれを入れるだけでチェックアウトできるそうです監督はですねこのリュックに背負っていますナビがありますのでチェックアウト